僕の勘が当たってしまったみたいだなさて、悪巧み組み合てやるかおいこれはマズいなちょいまて、あれはショッカーが盗んだブリーフケースかあのケースが何なのか分かれば、状況も見えてくるんだけどすぐにサーツどもがここに来る。 遠慮なくぶっ放してやる<笑><笑>まさかあれで警官を迎え撃つつもりかジョークにもなりゃしないぞ警官が来る前に始末しなくては。